こんにちはポリナです。で、ね、今日は久しぶりの旅でございます。ね今回は今回はシゾクに参ります。はい。 三島駅三三三三島、三島、島。島駅までまいりましたでそこから電車を取ってでもうすぐあ熱海まで熱海までまいります<音声> タダダダンタダーンはい参りました、はい、ふん結構広いんですけどちょっとボロさが感じますちょっとボロさが感じますあーですね こちらは旅館ホテルでで、私 GoTo <笑> go をちょっとやってみましたはいとここはおお風呂まであってんーんー見てみましょうか<笑>へえ<ー><笑>で<笑>これは面白いこれは面白いでも うん。ん<笑>でもやはりなんか<笑>この建物は一体何年の電車かちょっと感じますねはあ使えたねバスと電車があってまあ山梨と静岡はねお隣の だから一応ちょっと旅してもいいんじゃないのかなと思いましたやはりね GoTo のことね良いことかどうかまあ誰もわからない<笑>と思いますなんかここ熱海に来てでその駅から出てホテルばっかり本当にホテルばっかりがあってでこう見たら なんか、みんなは生き残るのでしょうかで GoTo は役に立つになるのでしょうかでまたはコロナの問題でね。ふう、はい、はい。じゃじゃん。わさびから。わさび なんか魚の匂いがします。うん。うん。うん。なにこれは。イカ、イカとはサビかな。うん。うん。美味しい。これは美味しい。 で、次ですね、金目鯛せんべいでございます。食べてみましょう。うん。これもなんかおもしろい、おい美味しいよ。で 味はすごく優しいうん美味しいでこちらですねなんと温泉ですねなんか3カ所がございますで露天風呂があって2カ所露天風呂2カ所があってで鹿のあ温泉もございますね でその露天風呂に対してはねその、なんかすごい景色があるらしくて、その11階の露天風呂ですね、その壇上入れ帰り替えかをやってて、で、今日はなんとすごく、今日の夜ですね、女性です、女性のはい女性でなんか 今は少し明るいなんですけどちょっとなんか明 日, 明日朝から入ることができなくてで今は明るいうちにその11階の露天風呂行ってみようかなでそちらに行ってあとはなんか私のプランですね Go2 を使いましたでなんとまあ 確 か, に確かにすごい 35% 割引をいただきましてはいですがこちらのプランですねその、うん、食事がなしのプランねなので私は今日はあまり何も食べていなくてまあちょっとおやつをいただきましたんですがえー、っとですねじゃあその1 0回11回の露天風呂を確認してあとはちょっとどこか でくきようかなと思いますとじゃあ<笑>浴衣をつけて<笑>浴衣をつけてマスクということなんでしょうかじゃあはいはーいこういう感じでこういう感じでかわいくてピンク色の浴衣が。 <笑>で私はいつもですねググってますなんかその問題ですね左と右ですねどっちが上のかなでいい考えをいい考えを今ですねなんかあ日本の交通ですねえっ、ー、と左側でしょうで 浴衣は同じ左側ですなんか覚えやすいじゃないですかじゃあこれから問題ないかもしれないね<笑>でも今回ははいググってみました、はい、では温泉の時間です こういう感じですね。ちょっとなんかゆ幽霊が出そうな雰囲気ですよ。ではでは十一回まで。はい。 ない数瞬間にちょっと温泉の景色をしっさせていただきます。なんか倉庫ですね。初めて見ました。その名にロトングロスと同じ。場所ね。その普通のシャワーとかあって、それは？そうじゃないですよね。はい。で、こちらの水ですね。なんと緩い感じがします。はーい。でも。 逆に夏だからとてもいい感じではいで景色は景色景色というかもう、まあ、一応海が海が見えますもしかして夜になったらもっといいものがねそのに夜の光が出てきてとても美しい景色になるんじゃないのかなとはい